再建とは一体という哲学めいた疑問が思わず湧いてきてしまいます。どうも、政治いろいろの学部です。大きなニュースになることもなく、ほとんどの人から見れば、はっきり言って、どうでもいいという印象すらある、立憲民主党の次期党首選。 その候補者たちが演説会に臨んだというニュースです。テレ朝ニュースの記事を引用します。30日に行われる立憲民主党の代表選挙に向け、4人の候補者たちが政党の立て直しを掲げて福岡で演説会に臨みました。野党第一党の新しい顔は誰になるのか。十三日、 4人の候補者は揃って九州最大の繁華街で街頭演説会に臨みました。立憲民主党大阪政治元総理補佐官。立憲民主党が大きく強くならなければならないのです。そのために私、大阪政治この党の先頭に立ちたい。立憲民主党小川淳也、元総務政務官。 正直者が馬鹿を見て長いものにまかれろ。大きなものに従え。そんな社会の行く末に明るく楽しい暖かい日本があるはずがない。立憲民主党泉健太政調会長。税金の使い道はまさに皆様の生活を守るために、私たち立憲民主党は使っていく。 その先頭に立つという仕事を私、泉健太にさせていただきたいと思います。立憲民主党、西村千奈美、元厚労副大臣。この党のリーダーとして、日本の政治を変えていきたい。権力者のためではなく、国民のための政治をやりたい。その決意は誰にも負けません。各候補者、 立憲民主党の立て直しを掲げる一方、政策面で大きな違いが見られないのが現状です。立憲民主党小川淳也、元総務政務官。政策の違いが4人よくわかりません。当面は大規模な財政出動で経済と暮らしを支えるというのがメインになってくると思います。立憲民主党 泉健太政調会長。もうこれで行きますと、決め打ちをする話ではないと思っていますので。立憲民主党、西村智奈美、元厚労副大臣。雇用政策。これをもう一回、総点検をしていく。立憲民主党、大阪誠治元総理補佐官。教育です。人への投資しかないと思っています。 23日の候補者討論会では、支援者から厳しい質問も出ました。支援者。立憲民主党と日本維新の会の支持率が拮抗したり、あるいは逆転している。政権を目指す政党にもう一度立て直すことができるのか。現実的な危機感が伝わってきません。立憲民主党、西村千奈美元厚労副大臣。 この代表選挙を通じて、立憲民主党のまた再スタートを切らせていただき、皆で一丸となって頑張っていかないといけないと。立憲民主党、大阪政治、元総理補佐官。地元の課題に対して具体的に食らいついて、それを一つでも解決していく。それがですね、立憲民主党なんだと分かっていただくことが大事だと思います。 立憲民主党小川淳也元総務政務官。やはり政権の受け皿として認知していただくこと。これが野党第一党としてその山の頂きを高くしていく。最大にして唯一の道だと思います。立憲民主党泉健太政調会長。まずはやっぱり立憲民主党は立憲民主党として私たちの政策を共有して そして、国民に訴えていくことが何より大事だと思います。立憲民主党の代表選挙は30日に行われます。とのことです。演説会と言っていますが、まあ言ってみれば討論会ではないのでしょうかね。であれば、私はこういう政策を推進しますという話をするのが普通だと思うんですけどね。 政治家なんですから。言うまでもなく、政治家に必要なのは、政策を立案、討議する力と、発信力です。そういった意味において、この4人の候補、いささか物足りないような感じを受けてしまいます。まず、大阪誠治氏ですが、立憲民主党が大きく強くならなければならないのです、と言っていますが、 何のためにと聞きたくなります。有権者はすでに衆院選で、お前たちは大きくならなくていいという審判を下しています。なぜそういう審判が下されたのかについて言及することもなく、大きく強くならなければと言われても、なんでという感想しか持てません。次に小川淳也氏です。正直者が馬鹿を見て、 長いものにまかれろ。大きなものに従え。とは、抽象的すぎてよく言いたいことが伝わりません。そういった世の中だと、明るく、楽しい、暖かい日本はない。と小川氏は断言しています。まあ、言いたいことはなんとなく、本当になんとなくわかる気もしないでもないのですが、もっと具体的な言葉でイメージがつくように発信してもらいたいものです。 次に、泉健太氏です。税金の使い道はまさに皆様の生活を守るために、私たち立憲民主党は使っていくと言っていますが、はっきり言って当たり前です。今の政権与党である自民党、公明党も全く同じことを思っていると思いますし、そういうことは基本中の基本と言っていいでしょう。別に、 演説会でで大冗談に振りりかぶって言うようよなことではありませんまして、例の文通費問題で他党が寄付を続々と決める中、最後まで寄付という言葉を明言しない。参議院では各党が自主返納を行っている中、返納しないばかりか、我々は法案に反対していましたから、などと、反対した法律だから従わなくていいのだ、と、 言わんばかりの愚劣な単語と言う小西議員のような人間も抱えているのが立憲民主党です。泉氏の言葉は、当たり前のことを当たり前にすらできないという印象しか出てきません。最後に西村千奈氏です。この党のリーダーとして日本の政治を変えていきたい。うん、そうですね、とは思いますが、で、どうやってという疑問は やはり出てきてしまいます。今の日本の政治のどこに問題があって、それをどのように変えていきたい、そのために立憲民主党をこのように変えていくのだという具体的なメッセージが欲しかったところですね。どの候補もそうですが、具体的なメッセージをしっかりと語ることはできないのだという印象しか持ちません。総合して考えると、 立憲民主党の議員とは、なぜ惨敗したかという原因を全く分かっておらず、反省という言葉と無縁の人たちではないのかと思ってしまいます。そう思わせるのがもう一つあります。立憲民主党の重鎮、岡田克也氏のブログです。岡田氏はそのブログにおいて、惨敗の原因をこのように述べています。 結局、立憲民主党と国民民主党が完全には大きな塊となることができず、国民民主党や無所属の多数の議員が加わったにもかかわらず、有権者からは、リベラル色の強い従来の立憲民主党のイメージのままだったのではないかと思われます。この結果として、自民党に批判的な保守層や、無党派層の票の獲得に失敗したことが、 最大の範囲だと思います。とのことで、検討違いにも華々しいですよね。国民民主党など何の関係もありません。惨敗の原因は、森影桜に固執し、政策ではなく、国民不在の清掃に終始するその姿勢。蓮舫議員の二重国籍問題に代表される、身内に激甘な体制。 そして何より、先見の名や党としてのピソロフィーが皆無であることを自ら暴露した共産党との野望です。重鎮岡田克也氏自らこのような全く的外れな範囲分析しかできないのです。他の議員も皆、押して知るべしというところでしょう。誰が党首になっても、はっきり言ってどうでもいいのですが、